皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月5日、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、最後の追加ファイターが発表されましたね。みんなが待ち望んでいたらしいファイターでした。キングダムハーツのゲームはいつか絶対クリアしなければいけないリストに入れていますので、常に心残り状態です。XBOX ゲームパスに入っていた時にクリアできていればよかったんですが、時すでにお寿司でした。 さて、金の錬金石が大量に溜まっていますので、一気に消化しに来ました。次のバージョン6では、次のレベルの武器が実装されるはずなので、もう金の錬金石はいらないだろうという判断です。なので、今ある金の錬金石は使わないと損だぞという感じになっていると思います。と言っても、特にこれといった使い道はないので、目についたものから適当に金の錬金石をぶっ破しています。これでしばらくは安心ですね。